させていただく演舞。部小浦は残りあと3回となってしまいました悲しいですが精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは参ります七色の翼を背に踊れこの大空を 2022紅色。 いつまで続くのだろう。このような たどり着いてもまだ伸びていく。<音楽> 一度突きつけられても本心は騙せない見たかったあ の, の景色、写しるべくよーっしゃー東京は、いつまでも私たちの心の中にあった導かれるまま進んでみようたたり落ちるも、弾む光があったその黒やかな音は、私たちの 数え切れない光に手を伸ばすここまで導いてくれたあなたと許うれその出会いを日々を私たちはきっと忘れない司会かに声を上げ水晶を呼リングをここへ羽ばたけあなたの心に笑顔 さあ広しより参加の女性らしい演武を見せてくれました。実践女